俺に隠し事がある。いいえ。怖い<笑>これゲームだからさ。<笑>出てるからなんで<笑>、まあね、<笑>さあ、始まりました少量チャンネルー太です。りょうです。少量です。じゃん 嘘発見キ<笑>アマゾン見てたら、うん、発見したので、うん、買ってみましたもうこれから翔ちゃん悪いことできないねいやほんだねどうなんだろう<笑><笑>はいでこれはあれなんだよね、うん、えっと嘘をついてるなって判断されたら、うんうん、これがビリビリっとねビリビリっとなるやつです、うん、はい。何聞く、えー、どっちからする先攻ここじゃんけんしゃう うんえー、最初はグじゃんけんぽん。はい、うん。俺が、うん、する方。うん。終了。まーずねー、えー、どうしようかな。うん。まやましいことは何もない。うん。うん okay、まず、翔太に隠してることがある、うんうん。はい。いいえ。ドキドキするこの音。うん、えあ。おーい。なーい。ありません。は<笑>よかった。あ, あ、ごめんなさい、これ。あと、 T、シャツもらったやつ<笑>急だきます。ありがとうございます。かわいい。スパイダーマン。はい。じゃあ、うん、続いて、僕が。うん。えー、やだなぁ。ジョーカのターンです。はい。何の質問でしようかな。じゃあ、同じこと聞こうかな。お、う、礼、ん、に隠し事がある。いえ。あ怖い <笑> 電, 気電気電気電気えー、俺<笑>マジかん俺な何隠してんだよ<笑>えー、早速なっちゃったじゃんあれ<笑>よりょちゃん次えー、<笑>待ってってか隠し事気になるんですけどないよないないないはい、じゃあいいよじゃあ俺以外で他の人とデートしたことある、うん、いいえ、はいはいはい、あ怖い怖い怖い怖い怖い怖いね いいえ、ありません。えー、おええー、ありません。マジか。うん。なんでマジかって歌って歌ってたらんだよ。待って、怖いな、これ、痛いもん。<笑>いいよ、次。じゃあ、はい。これ以外に、うんうんうん、かっこいいと思っている人がいる。いいえ。<笑>なんでそんな食べた の, <笑><笑>でそのえー、怖い、これ、痛いもん。うん <笑><笑>すごい<笑><笑>なんで<笑><ねえ><笑>めっちゃビビるねなんで<笑>どういうことだ<笑>なんでかなー<笑>これ以外にかっこいいと思った<笑>まあまあ、ほら芸能人とかよ、ねうんうん、かっこいい、ねうん、て, てるから、うんうん、そういうことだはいはいはいはい じゃあうん続きましてはい、はい、いいよ俺は潔白ですから<笑><笑>まあマジでドキドキするこれ俺と付き合っている中で他の人とやったことがある、うん、えー、それはないでしょいいえこれでなったら大問題だいいえですよえなんでーほらー なってよー。なりません。<笑>それはならないよ。うん。全部なってんじゃん、ウちゃん。全部なってる。次<笑>、いいよ。えー、だって同じ質問してさ、これでグーってなったら俺ちょっともう、泣いちゃうよ。うん。じゃあ同じ質問しよう。俺と付き合ってるときに、別の人とやったことがある。<笑> い, いえ。ま、怖い。もう痛いからな、これ。 おぉ<笑>えぇえぇえ待って、これ全部鳴るんじゃないだって俺鳴らないもん。俺だと。<笑><笑>え、ちょ、ちょっとさ、簡単なやつや、やってみて。あの、割、う、れ、ん、っきり嘘じゃない。えいいえで答えるんですよ。あなたの名前は、工藤良一です。うん、いいえ。 えー、<笑>全部るんかえ、でも逆にあれじゃない俺は全然ならないのにさ翔太はなるっていうことはどういうことなんだろう、うんうん、心拍数が高いとかああお酒飲んだ飲んでない<笑><笑><笑>まあいいや続けよう終了などうしたの俺してないのにいや分かってるよ<笑><なん><笑><笑>さ<笑> <笑> な, んでなんか俺がさ言った感じのっちゃうじゃん<笑>大丈夫なんでなんで泣くそうになってんの<笑>ゲームじゃん<笑>大丈夫はい<笑>信じてるから大丈夫<笑>はいはい<笑><笑>なんでそんな<笑>なんで<笑>泣かないでよゲームでしょ<笑> たたまたまよだってほら全部鳴るのもおかしいじゃん全部鳴らないのもおかしいじゃ、うんゲームだから、うん、泣かないね大丈夫終了はいというわけで今回は「嘘発見機」で遊んでみましたー、うんうん ゲームだから<笑>ゲームだからそんな落ち着 か, 落ち着かないじゃん落ち込まないで大丈夫というわけで、はい、今回の動画はここまでにしたいと思います、はい、面白いと思っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いしま す, ンしますインスタツイッターティクトクもお願いしますではまた